もたもたしとったら帰ってきた。電池ない。電池ないともたもた。どうでもさ俺帰ってきたんで一瞬で帰ってきた。 It. Yes! マップマップマップだよ。出わないとね。 ごめん、足<笑>魚感きれいにしに来たなルンタ。 誰だっけ<笑>ちょっと乾いてきた<笑>人間と一緒。 は<笑>そうそうロロアザラシっぽい。<笑> なんかー。え、どこ行った。さ<笑>くれんぼ。探しております。どこ行った、どこ行った、見つけたー。見つけたなー。<笑>めっちゃ探してた。 私は。<laughs> <laughs> あの大冒険いや今の私そしたらかにここからこうやってすぐ走ってて。へ ペンギンの森の扇風機が立った。